はい、藤井です。えー、コロナ3年、2022年になって治療院業界どうなるのかって話をやっていこうと思います。富士です。えっと、まあ、コロナ後になって、まずやっぱり一番際立ったのが、やっぱりですね、整体院、整骨院っていうところの中の3割から4割の患者さんが、あのうわ通院しなくなった、l 院しなくなったっていうデータが出てます。はい。で、実際だからこれ何が起こってるのかって言ったら、もう痛くても我慢できる程度の人は来なくなったってことが著名。で、なおかつ、えっと、田舎の人とか、 えー、田舎ですね田舎のとろで高齢者はやっぱりもう外に出ないという感じになったので、本来であれば生態院とか生活に通い続けてくれて、まあ、お金を落としてくれてたりだとか、顧、えーまあ、客としてね成長してた人っていうのがまあ来なくなってるっていうのがコロナが残ってる世界ですね、やっぱコロナのがちょっとずつ社会的に落ち着いている雰囲気は見せてるけれども、けれどもやっぱり警戒している人、価値観として、もうコロナ危ないと思っている人は外に出ないので、その人は来院しないという状況になってるんですね。はい じゃあどうなっていくのかって言ったら、ここでやっぱり治療院にあるモデルを持ってるかどうかっていうのがすごいポイントです。それは何なのかって言ったらサブスクリプションなんですね。サブスクリプションってご存知でしょうか。まあ言ったら継続課金っていうモデルなんですけど、えー、要は何が言いたいのかって言ったら、治療院の中に継続課金、いわゆる会員制みたいなものですよね。っていう仕組みを持ってる治療院は生き残れる可能性がすごく高いです。でもこの仕組みを持ってない治療院っていうのはやっぱり淘汰されるというか、まあ、ダメになってしまうという風うな可能性がすごく高いというふうな。 に私藤会員制を持ってて、なおかつその会員制で、えー、なおかつどうすればいいのかといったら、えっと、スタッフさんですね、スタッフさんにその会員さんの、えー、いわゆるその、あの会員の特典としてお約束している商品を納品してもらうと。 で自分はちょっと、えっと、高単価で委員、まあ、長が施術するからみたいな感じのモデルのところでやっておられる方は結構やっぱりうまくいってるなというのが結構私の塾生さんとかコンサルティングを受けている方とかでやっぱり聞いているところなんですね。なので皆さん考えていただきたいんですけど会員制のモデル、サブスクリプションを取り入れられないかどうかということを考えてください。自分の生態院でサブスクリプションを取り入れられないかどうかということを考えておうのがすごく大事でこれに成功している生態院というのはやっぱりあの安定収入がありますね。 では皆さん何が起こっているのかっていったら毎月毎月月の初め売り上げがゼロになるじゃないですか売上がゼロになってからまたこ日からね今月売り上げどうしようかっていうところになるのとやっぱりこう毎月毎月ある程度の売り上げが出てるところで次どうしようかって考えるのってこれ全く心の余裕がやっぱり全然。 違うわけなんですね心と体の色々と気持ちの焦り方と先行投資の仕方と長期的な思考ができるかどうかっていうところがむちゃくちゃ変わってくるんです。で、経営のポイントは何なのかって言ったら、やっぱり長期と短期で考えたときにいつもですね、長期の決断をできるのかどうか、えー、ということが私はすごいポイントだなっていうふうに思ってるので、やっぱり長期的な思考とか考え方、根本解決ができるようなやり方ということを考えていくことがおすすめになってます。はい いろいろ言いましたけど、コロナによって回復しないと通院しないと通院しないと思います、だからやっぱり、えー、新たなやっぱ収入源みたいなものをやっぱり構築していく必要もあるし、あとはもう会員として継続的に、えー、回数券の切れ目が円の切れ目みたいな形をやっぱり生態に作って、変えていくってことをやらないと、2022年、2023年以降は、やっぱりちょっと厳しくなってくるだろうなと思っているところがあります。ね幸いね都心部とか ベッドダウンとかでコロナの影響を受けなかったところも見られるけれども、けどどうなるかわからない、世の中もどうなるかわからない、戦争も始まったしね、というふうに私は見てますので、やっぱりポイントとしてはサブスクリプション、サブスクリプションのモデルを生態に取り入れるのはどうすればいいのかということを参考にしていただいて、えー、今後も励んでいただくのが安定経営として、コロナ後まず生き残ることですね、えー、おつぶやいてご存じで。 いい生き残るところに着目してもいいんじゃないかなと思いますので参考にしてください。いや、面白かった方は、いいねボチャンネル登録お願いいたします。まあこう、今日の話は一番私がいろんなコンサルさせてもらってて、一番いい事例で参考させてもらったところなんで、ぜひとも、えー、コメントをおください。<笑>で、YouTube の社会は日ロテクニックじゃないわ。えー、独立開業だってうまくいくかなかったテンポレート、無料ルダウンできるんで、今すぐダウンロードしてください。以上です。